だだけ歌ってくださいね、はいねは『マイ・ウェイ』という曲で「ーえー、とウルルン滞在記」って知ってる人いますかもうだいぶ昔なんですけど知っていますか?「ウルルン滞在記」のエンディングテーマに、あのー、使われてた曲で僕はえともう20年ぐらい前になっちゃうんですけどもメジャーデビューしてまして平原綾香さんって「エビデー」の人がエビで売れた時に 一緒にに事務所にいて、あの同期みたいな感じなんですけど、はい、その時にホットドッグという、ね、男女ユニットで、えー、メジャーデビューして活動してました、はい、知らないでしょう今残念ながらねあのね変えないの変<笑>えないんですけど<笑>、はい、歌いたいと思いますよあ、はいまあ、これも「一人じゃないさ」っていう曲で、えー、いろんな逸話がある曲なんですけどもあのうんと例えば うつ病の人が治ったとかそうやってそのお店も行ったりとかもしたんですけど、はい、で、沖縄でなぜかヒットするしてその感謝の気持ちを込めて「マイ・ウェイ」の沖縄バージョンっていうのを作ったんですね、はい、三振が入ってます、はいはい、なので陽気に仕上がってるんですけども、はいまあ、そんななんだろうな、まあ、人が元気になってもらえたらいいなとかそういう思いが込められた曲なので皆さんと一緒にね歌っていけたらいいなと「ななななな」ってサビなんで。 じゃあ、みんなにやってねっつってね、ぜひ、よろしくお願いします。ぜひ興味たくなってる。<笑>では、行きたいと思います。はい。マイウェイ。沖縄の花火です。わかました。わかりました。<笑> 道行く人の顔さえ見れず空気のように黙々と歩くここにいることを悟られぬようにただ空気のようにだんだんと歩く心を閉ざした瞬間から歩き方を忘れたのかもしれない もう怖くならならならなら」ナナナナナナナナ「ひ一人じゃないし」ナナナナナナナナ「ならならならな何を言われても」ナナナナナナナナ「ならならならなら」「れが私」 常に黄金の鎧かぶり無理して一人前のそぶり急に湧きてる深い悲しみそんな時に読む昔の手紙今は自分が生きてる意味そんなこと考えても無意味そんな時一人で海でも出かけて水いなんか見ながら腰掛けて海は広いな大きいなで年にし戻って歌ってみなってそしたら忘れかけていた何かをこぼれ落ち どうも。 私が私の 何を言われならならがたの<笑><笑> No, no, no. No, no, no.